2億メリーで勝った<笑>やっと来たか大事な話があるねえある戦争を繰り返す島ものともせず立ち続ける巨大な木何が起きても倒れねえその最強の木の名は宝珠アダム 俺は昔もう二度と船は作らねえと決めたことがある俺の夢はその宝珠でもう一度だけだから完成したらおめえら俺の作ったその船に乗ってってくれねえか俺が手伝っちゃまずいのかおお麦わら年の船なんだってな トムズワーズ<笑>アイスバーグさんたち先にやっててくれ あんたたち、ずっと飲まず食わずだしさあやるか横綱おめえはゆっくりやってろっうう見てるカイトムさん伝説の船大工と歌われたあんたの腕もその心意気も立派にこの弟子たちが引き継いでいるようだね、うん<笑> フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって夢の船が完成したのだアおおでけえのがあるぞあれかおーい来たぞフランキー船くれこの船はすごいぞ早く見せてくれくれお前はいつか海賊になるんなら<タッ> ブラッキーありがとう